ちさこいを通じて本当にあのいろいろな方と知り合いチームさんやさ鷹目さんやあのいろんな地域に行って踊らせていただける機会をもらえたりそして今日はまたこ の, あのしずみ峰、ね、ふるさと公園にて踊られる機会をいただけたり本当にうさこいに感謝しておりますそのうれしい気持ちを「えー、月咲く夜に」っていう曲に思いを込めて踊っていきたいと思います 今日本当はあの板倉咲子 a. さんもご一緒できるはずだったんですけども。ちょっと都合がつかなくなり、あの一名だけなんですけども、一緒にあのこの中で踊っております。踊ります。はい、それでは皆様に笑顔の花がこれからもたくさん咲きますように。願いを込めて踊ります。曲の紹介をよろしくお願いします。はい、ます<笑>月咲く夜人です。はい、よろしくお願いします。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 私は あら」 「気が咲いたあなたの」 ありがとうございました。今の演舞の中でお客様、良さっぽいが出てきましたよね。発祥は。